昨日撮ったやつを今日撮ったんだと思ってしまう老人脳になってきました。<笑>じゃんくん。今日も動画を撮ってなかったっけ。なんか一日のペースがガンガン上がっ。 始めていてですね。わからなくなってきた。あれ？黒い人？黒い人いないよ。あれあれあい黒くて見えないと思います。はいポンちゃん。ポンちゃん。あ、出てくる？じゃあ。はい行くでね。お休みの時間になってやっとカメラを回してしまいました。 朝起きたら5 時, 5時台に起きて起きたら雨降っていて雨の中散歩に行くって言って、ね、じゃあ行ってくるわっ て, 言っ て, って仕事したりだとかして忘れてた<笑>きっとね<笑>うん多分動画は撮ってないか も, ないいも私だいぶ下にずっといたけどそしてそ昨日 取ったやつを今日取ったんだと思ってしまう老人狼になってきました<笑>老人狼ですちゃじゃんくんじゃんくんううおやすみなさいじゃんくんおやすみなさいパン<笑>、えーえー、ちゃんおやすみなさいしりしり